おはぴよ見てください、こちらの雪の様子を今、気温は何度ですか、こちらマイナス3度です。マイナス3度の土地まで、はるばるやってまいりましたということで、今日は皆さんにお伝えし忘れておりました、明けましておめでとうございますということでね、今日は新年ということで、お参りにちょっとね、ぶらり旅していきたいと思います。それでではっつら GO、つららるんですけどー はいい、といととうことで暗い鶴ヶにりました今日お参りをししていいいきたいと思まますすおおみくじしますおいお参りはしたので お, お参りしンはねやっぱ神にご無礼があるということで。 夏の匂いいいったったた大大大きかんだうし出出すす<笑><笑>くななごわ仕事順調に新しいことも進みますって。あら 愛情、恋愛情熱だけが先走りしていないか現実の足元を見つめることも必要 だ, う, だうわっちょっと微妙リアクションしづらいちょっと微妙一番 ど, どっちにも触れられないやつ僕の背中をそっとくよ「また来年も一緒に」「伝えひみが少し笑い僕の背中をそっとくよ」 で皆さん今年もよろしくお願いします。